皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。12月3日、前回のみかんのドラクロー産地動画が大好評でしたので、今回は、かんのラジアの風穴について調査したいと思います。みかんのラジアの風穴は、何が未完成なのか。その謎を解くために、我々は、バシッコにルルルンポーをされたのであった。一番高いところまで登ってきました。 まずはこの風景を覚えておいて真のラゼアの風穴と比べてみましょう真のラゼアの風穴にやってまいりましたかんのラゼアの風穴との違いが分かりますかこの角度だとちょっと難しいかもしれませんねでは別のところに移動してみましょう再びかんのラゼアの風穴に戻ってきました 植物の形、色、配置、地形の違いなどに注意して観察してみましょう。覚えましたかではもう一度真のラゼアの風穴に行ってみましょう。再び真のラゼアの風穴です。これならどうですかね皆さんお分かりですかそうですね。私も皆さんと同じ感想です。どこに違いがあるか全く分かりませんね。 もしかしたらここじゃないのかもしれません。というわけで今日はミカンのラゼアの風穴と真のラゼアの風穴の違いについて調べてみました。いかがでしたか今回の調査では違いを発見することができませんでした。もしかするとここはほとんど完成していた場所だったのかもしれません。あるいは素人にはわからない芸術家ならではのこだわりがあったのかもしれませんね。というわけで今回の動画は以上で終了です。